演武開演。どうも。私の徒然なる日常演武さんですよね。はい。というわけで、本日は。ちら。チャンネル登録よろしくお願いします。ちら。業務スーパーの。ブルーン、種抜きブルー、西とレーズンを食べたいと思います。このレーズンは、以前のやつとはまた違うやつですね。はい。と、では。 こういうの食べてみるのが楽しいですね前回のドアイプレッ美味しかったので今回も楽しみですまずベースンの中にはこんな感じですねちょっと見えにくいな、はい、ちょっと出してみますこんな感じになってまーすちょっとまだ早いよ、うんうん、で、こちらトリューンというのは初めて食べますねこはなので食べ比べてどっちが美味しいかなっていうのも調べてみるのもちょっと楽しみにしたりします こっちはちょっとペリアなのかなこのままでもやりませんねでははいこちらはいこちらが果肉ですねちょっとぬるぬるしてるなでも気になりますねではいただきますプルーンって初めて食べましたけどこんなに美味しいものなんですねレーズンも甘酸っぱい成果材料とかに良さそうですけどもちろんこのまま食べるのもいいですねで 自分が食べてから言うなって話ですけどこちらのレーズンは以前食べたレーズンとそこまで大きく変わってるような部分はないですね普通に噛んだ瞬間に甘酸っぱさが広がってくる美味しい干しぶどうでしたなのでまあ容量と見た目とかの好みしないかなというような部分はありますね前回のものとあまり変わらないので今回も同じくらいの こちらの定数とさせていただきます。まあ、美味しくはありましたよ。で、こちら2種類のプルーンについてですが、ちょっとこ ち, らこちらの方が容量が少ない分、少し甘酸っぱさが強い気がしましたね。で、こちらはちょっと甘酸っぱさ控えめで容量が多い、そんな風、えーえー、な印象です。ただからちら、どちらもそこまで違いはないかな、一つ一つの大きさも種がないということも、そして甘酸っぱさも。 なので容量とちょっとした違いにこだわるという方で、ね、分かれるのかなと思いますどちらもまあどちらも美味しくはありましたのでこれも当方をこちらの点数とさせていただきます<笑>寒中水泳柱を見るんやこの隅のうんその隅を見て何かを演技しろということなのでしょうか